東京よさこいチームと申します、えー、復活の最下祭そしてそのファイナルステージで踊れることを非常に嬉しく思います本当にありがとうございます、えー、私どもよさこいチームん活動10周年を迎えることができました、えー、この記念すべき雑祭で披露させていただきます演舞、えー、10周年記念演舞作品名を「ジンと申します えー、まだまだ大変な状況を続く中ではございますけれども、えー、困難に何度ぶつかっても何度でも明るく前を向いて立ち上がっていくとそういった思いを込めた作品でございます、えー、曲の後半にタタタン「タタタンタタタンタタタンタン」おなじみの三拍子のリズム出てまいりますのでぜひ皆様も一緒に作品に参加していただいて最後まで楽しんでいただければと思っております 何とぞ最後まで応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります火をともせ三鎮さあさあお年10年を過ぎ新たな節目草を立ちへさ You're a mess! この世界で」